早速参りましょう、はい、まずはこちらか ら, ら的新婚さん記者会見知ってるぞはい6月にもありました知ってるこれあのコーナーを、うん、まさか、はい、やらせていただきますそんな気はしていた、はいうん、幸せムードがね溢れてますけども<笑>ええねやっぱね新婚じゃないですか何、ね、か、はい、やっぱ我々も聞きたい私も聞かれたから、うん、そうだね聞きたい、うん、ということでえ結婚 い記者の方々が集まっておりますのでぜひ、えー、質問に答えてもらいたいと思います。 水色のシャツのお兄さんあ、どうも、えー、アユービジョンのアユと申します<笑>よろしくお願いしますご結構おめでとうございますじゃあまずお家で、うん、どんなエプロンをしてらっしゃるんでしょうかエプロンエプロンかえっ、ー、とですねフチガミさんにいただいたエプロンがありましてあのー、すごく結構淡い ピンクと白と、ちょっと紫のストライプの、はい、エプロンを使ってます。<笑>はいはい、素敵なエプロンをされているということで、はい、そうですねさいあいすあいす、ありがとうございます。では、続いて質問を。はい、グレーのパーカーの方。はい えー、佐藤スポーツですありがとうございます、えー、ご結婚おめでとうございますはい、はい、えー、旦那さんに褒められた一番得意な料理は何ですかお お, お、それ聞きたいなあでも得意なものとあの褒められる料理は結構違ったりしますねあそうなんだそうですね結構あのきんぴらとか作るんですけど、うんうん なんかよく言われるのはお味噌汁ですね。お何のお味噌汁でしょうか？何<笑>お味噌汁？水は何を飲みたいですか？<笑>白味噌かや、ね、か味噌か。結構私白いよりが好い白より。お白より。だ<笑>白より。だ塩だ塩。<笑>ういう味<笑><笑> 質問のある方ははははははははははははいいいいいいいいいいいいえー、はい、うとですね。えーご結婚されて 独身時代と比べて一番こう変わったなと思うことって何でしょうかそれ竹田さんの時も言ってましたよね<笑>。<笑>それされたわ。その質問された覚えてるめっちゃ。<笑>ちゃ<笑>あ、なるほど。<笑>え、そうだなぁ。そうですね。あのー。 スムージーを作るようになりました。何それかわいい、可愛い。何のスムージーですか。<笑>何のスムージ ー, ー で, いいですか。バ, バナ ナ, とかバ ナ, ナと。バナナとかヨーグルトとか、ナナとはい、豆乳とか入ってる。はい。どのタイミングで。朝ですね。朝。朝で す, 朝です、ね。朝ですね。二人で飲まれるんですか。二人で飲まれます。こん な, こん な, なん、こんな、なんか、こんな畳みかける感じでした。<笑><笑>一回やってるんで慣れてる。<笑><笑><笑> 続いてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、えーえー、は, はい、えー、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはねはいはいはいねいはいはいはいははいはいはいいは<笑>いいかわいい まあ、僕らがオーナー失礼になっちゃうこと、ね。言わ<笑>れてますね。スクープだーーいープ。いースクープだーって言いながらスクープ。文字でスクープって書いて。すごい癒されちゃった。癒されちゃった。ありがとうございます。まあ、照れくさいですね。やっぱり。はい、いやー、本当素敵なスクープで。あゆビジョンさんもう一個質問ある。これ、えー、まだあの？これ聞かなきゃダメですか？じゃあ先輩しながら、はい、えっ、ー、と。 僕も幸せになりたいんですけれどどうすればいいでしょうかいいおしたぞ<笑>いい音した<笑>え、それは一<笑>人ずつ結婚していきましたあなるほ ど, か<笑>かかどこの場にいる一人、うん、だけ<笑>独 身, 独身 な, なるほどこれは竹立さんといなんいうんですかこう一緒 に, 一緒にうん答えてもいいじゃないですか共同会見です か, なんか、えー、結婚したいんですかそうですね したいです、ね、<笑>で<か><笑>えっと<笑>えっと今彼女はいませんねなるほど難しいですな<笑>お仕事忙しそうだもんねそ う, ね う, そう結構こう時間も気持ちもねお仕事で埋まっちゃってるかもしれないから彼女のそのゆとりの部分がないんじゃないですか今えっとつまり無理っていうこ<笑>とでか はい余裕ねうん、余裕心の余裕をそうそうそうそうそう余裕ができたらねね持つね心の余裕を、はい、分かりました、はい、ありがとうございますというわけで、えー、これにて会見はお開きとさせていただきたいと思います新婚の皆さんありがとうございましたありがとうございました